おチョコを350円で購入これで何ができるかというとここにあるお酒全部試飲できちゃいますこれはもう飲んでいくでしょう飲みますよ 動画を見ていただいてありがとうございます。旅する生き物探し場をしんです。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、だいぶこの古い街並み満喫しまくってるわけなんですけれども、僕は酒好きですから、同じくお酒好きの人に向けて楽しんでもらえそうなネタ、そろそろやってみようかなと思っております。今回は酒蔵行ってみようと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では今回の旅も始めていきまーす。 いやー、道間違えちゃいました。こっちですね。デコボコ堂さんあるからこっちだな。あ、こっちでしたね。作り酒屋さん。確か、シャークさんが教えてくれたのここだ。で、ただただ引き酒とかやるのもつまらないじゃないですか。じゃあ、とりあえず1000円をね、宮間木具の元蔵、船坂指導店さんで確かガチャがあるっていうんで、当たっても当たらなくてもいいので、外れても面白いから、ここでちょっとね、引き酒体験をしてみようと思います。試飲できるらしいんで、こ飯ちょっと入ってみましょう。 チョコを350円で購入これで何ができるかというとここにあるお酒全部試飲できちゃいますこれはもう飲んでいくでしょう飲みますよ飲みますよとは言ってもねやっぱりそこは何でもやればいいってことじゃないのでここからここまでいつにしましょうじゃあこちらのお花こちらのお酒からいきます本当にねすこれ、ね、すれば いただきますあーなんだろうまろやか今まで飲んできたやつが結構きつかったんで甘口でしょ甘口爽快って書いてあるからそんなにねきつくないさてちうっとこれいきましょう 書いてあるといりで確かにメロンみたいな香りがしますね限定1500本まで次これいってみますクンプ今度は勢いやりすぎた<笑>今度は勢いやりすぎましたよねやりすぎたな スーっ て, 入っていく感じ今まで飲んできた本酒のように後味が、ね、残る刺激がすごいっていうことは全然な優しいということでこれのきっかけ以上ですよかったら全、ね、部飲んでみてください今日は時間がないのでここまでいたしますついついですね買ってしまいましたよ 原田酒造さんのこちらの実はあまり出していなかったっていうか秘 蔵, 酒蔵元秘蔵造酒 720cc 頂 い, いちゃいました税込みの1555円お娘の飲み方はぬる缶常温でも OK ということなんでこちらは帰ってからゆっくり楽しみたいなと思いますではもう一つのう坂酒造店さん、ね、こちらは宮間菊というお酒銘柄が有名なんだそうですけどここ行ってみたいと思います 1000円なら2回いきますねやってみましょう、はい、ではこの400円で1回目の夢チャレンジしてみますガチャなんて小学生ぶりだ何十年前の話だいきますいきますよこうだ 何か出てきたかな青いのが出てきました開けます<笑>ガチャのケースはここに入れるですーダダンとダダンと。こんなの出てきてましたこれは こ, とでしょうこれですねオープンお酒が一応当たりましたやったー<笑> ここにちゃんと書いてあるはずれなしってはいじゃあお待たせしましたこちらです今ワンランクアップ期間中で濁り酒です濁、はい、り酒当たっちゃいましたまだ高山にはもう一泊するのでこれ後で飲んでみますもう一回行ってみましょうか一回じゃあもったいないではもう一丁四百円飲んで夢を当たるかどうかチャレンジいきます三四と はい、4枚きました回します、うん、ちょっとねさっきはためらいがあったからでも今回は勢いよく出てきましたよ開けますよはい出ましたこれもやっぱりこっちら、こっちら、こっちでした同じでした<笑>今年大吉を2回引いた男結構普通だった<笑>ということで2本目の濁り酒来ました後でいただきますはい ではまあこのガチャガチャチャレンジはここまでとして日酒を体験していいいきたいと思いますこちらの船草川酒造店さんでこのジンゴロという豆腐、まあ、爽やかな味ということらしいんですけど死因の方ができるということで300円払ってご用意をしていただきました移動してる間にだいぶこぼれちゃったんですけどねまあちょっとささっといただいちゃいたいなと思いますもう今日はずっっと飲んでばっかりだ じゃあ、いただきまーすうんマス、まあ、でに飲むの初めてだからあんまり上品じゃなかったらごめんなさいねあでもそんなに強くはない今までずっとこう辛口を飲んでることの方が多かったのでのさっきいただいた隣の原田酒造さんの蔵元秘蔵酒と同じぐらい、まあ、同じぐらいっていうことはないと思うんですけどかなり優しい味飲みやすくいい こぼれたやつかそれじい<笑><笑>んあああ ち, ちゃいますなんてなんてあああああああああああああああああああああああああああああああああああぐいあいああああああああよかったら飲んでみてください。はい